の曲になりました最後は「宮坂秋田」という秋田のね総取り曲を踊らさせていただきます秋田といえばここに名物名産が手作りなんですけどねこの方書いてありますでも秋田といえば秋田名物肌盛り肌肌お金小金っ葉っていうことで秋田は美人の寝床でございますいえいえ負けてません桜川島壁から美人を連れてまいりましたご紹介します 昔の美人です<笑>それでは参りたいと思いますさあそして読んで忘れちゃいましたけどみんなが持ってるのはなるほどでございます私が持ってるのはおしゃもじでございますそれでは参ります踊り子会場のお客様に礼、ね、あ天文人が行くぞ矢、はい、坂来た さ川桜の前の皆さん、ありがとうございました。はいはいはいえー、それでは第二部のチ、えーム M の, のは終了となります。えー、続いて二部のな。